iPhone4 レビュー後編ですいやーつい後編を投稿する時が来ましたよではですねじゃあ前回の続きからいきますねえっ、ー、と iBooks はこの間紹介したんですけど電子書籍を見るためのアプリケーションですね ただやっぱり日本だとまだね英語の本ばっかりなんでねまあこれからに期待したいところですね日本の本はこれから揃うのかなあとこの iPux にはですねあのパソコンのですねあの PDF を見る機能もくっついてるんですよだからサファリとかでこうね PDF をダウンロードして見たりすることもできます BB2C これか これは、えっと、2チャンネルを見るためのブラウザーですよこうやってね2チャンネルの番がね表示されてね好きなニュースとかねこうやってねチェックしたりとかできるんですよまあそうですね2チャンネルやってるユーザーならこれは必須なんですねえっと QR デコードこれはですねあの、えー、と自分の携帯での連絡先をですねあの QR コードにして表示するアプリですねここに QR コードを表示して相手の携帯に読み取ってもらったりもできますあとはあのこう雑誌とかについてある QR コードを読み取ってピッて読み取ってねあのサイトに飛んだりとかもできるんですよ ま あ, でもあんまり詳しく見せちゃうとうアドレスが分かっちゃうからねえっ、ー、と Adobei ですこれはですね文字を書いたりとか文章を書いたりできるアプリケーションですこうやってねほら線書いたりとかできるんですよ例えばねちょっと汗が<笑>えっとあった例えばよし こんな感じで文字書いたりできます、ね、あとはちょっと簡単に絵を描いたりもできますよ、まあ、自分絵描くのは苦手なんでねちょっとね文字書くぐらいにしか使えないかなこれは設定ですね、まあ、設定は基本的にはこの例えばメールの設定とかしたりするんですねこれも見せることはできないかなテレフォン電話これちょっと迷いますよね こ, この店で置いて い, い、えー、と普通の電話ですねここにピッポッパッポって入れてねあの電話をかけることはできますよしたファリーこれはえっ、ー、と皆さんおなじみのインターネットを見るブラウザーですね今例えばどこ検索るかなヤフーとかねヤフーって入れると こんな感じで検索結果が出てきて Yahoo!JAPAN のトップページかとりあえずこんな感じでインターネットを見ることができますこれはあの iPhone4 用の Yahoo!JAPAN のページです一応パソコン用だとねパソコン用のやつもね表示できるんだけどねこんな感じで表示できますこうやって表示して あとでっかくするときはね指2本でこうやってスルスルスルってやるとねでっかくなりますあとはスクロールとかもこうやって斜めとか横立てる時代ですね横に傾けるとくるって傾いてまあなかなか快適に見ることができますよちゃんと撮ってますかねいったやったメールメールはねこれねまあ見せることはできないです個人情報です IPod, まあ、iPod で音楽を聴くやつですねこんな感じで音楽を聴いたりできますこうやってアーティストことに見たりとかアルバムことにこうやってチェックしたりとかうんちょっとオーディオブックをちょっと聴いたりとか横に傾けるとあれ来ないなあ来た来た横に傾けるとこうやってほら 表示が切り替わってこれでアルバムごとに表示をして真ん中をタッチすると曲名が表示されてで、タッチして再生できたりとかしますなかなかしゃれてますねっとよしえっ と,、えー、っと大辞林これはまあ辞書です辞書こんな感じでえー、っと言葉を 入力して調べることできます こ, こにね漢字とか的に書いて入力することころを漢字とか書いてこう調べることはできますこっちも同じ辞書だな、うん、こっちも一応金、まあのとしてはほとんど同じなんですけどこっちもあの漢字とかあの言葉を、ね、書いてね調べたりとかできるんですよ一応そうだな「大辞林と大「大辞線、大辞線か。 線と大地輪は若干こう中身が違うんでねうんまあそうだなどっちが好きかって言われたら分かんないけどな、まあ、一応二つ入れてるんですけどねカメラこれはねカメラですね、えー、と写真とムービーを撮ることができますこうやってね写真をあちょっと写真をねこうやってねパシャッと撮ったりとかね あとはね、普通にねこうやってムービーをねスタートしてねこうやって撮ったりできるんですよ見えますかね見えるかなおオッケーオッケーオッケーほら面白いですよね、うん、一応このムービーはねあのなかなかいい感じに撮れるムービーなんでね良さげですよ<笑>お写真これをタッチするとおさっき撮ったムービーとほら 写真が表示できますよ、ほらこんな感じでほ ら, ほら先生おっ<音声>ほらおい<笑>、えー、メモとボイスメモこれはね見せることはできないですログミーインこれあのね自宅のパソコンにねあのアクセスして 全操作がでできるアプリケーションですねちょっと待ってくださいねじゃあここからちょっと出しますね画面をちょっとログインするときアドレスが見えちゃうんでね隠しますこんな感じでえー、っとお入りましたこんな感じで、まあ、自宅で使っているパソコンの一覧ですね一覧が表示されてこれをタップするとまあいつでもどこでも 自宅のパソコンを操作できるっていう何とも画期的なアプリケーションですちょっとまずいから個人情報見えるでしらかあ大丈夫だこんな感じで自宅のパソコンに表示されますほら面白いですねこうやって今これは自分が使っている自宅の Mac の画面ですねほらこんな感じで自宅の Mac が表示されます これはね GoogleChrome の最新版入れてるんですけどね自宅のパソコンにね、うん、このにパソコンを遠隔操作できますすごいですよね、うん、他の携帯電話では絶対できない機能だと思います、うん、っとこれアクセス切断とまあそうですよね、うん、例えばね仕事やってる人なんかねこれなんか便利かもしれないですね ちょっと自宅にファイルを置き忘れた時にね手元に取り寄せたりもこれでできますからね iTeleport これはね、えー、と VNC を使ったコンピューターの遠隔操作アプリケーションですこれはねあのローカルエリアネットワーク内で使えるタイプなんでねここで紹介できないんですけどあの外からつなぐ場合にはやっぱり VPN 接続とかやっぱり必要になっちゃうんですよね、うん、ただやっぱりあの ローカルで使う場合にはこっちが断然スピードが速くなるんでこっちで使ってますからねこっちをタッチパッドこれもね VNC を使ったあのマウスパッドですねこれをまあまあ紹介できないかなここじゃなリモートこれは iTunes のリモコンですねこれは iTunes を操作するリモコンですこれもねあの自宅のローカルエリアネットワーク内じゃないと紹介できないタイプのアプリです株価 株価は普通に株価はチェックできるんですうん以上です、うん、特にないなあんまり株価とかねそんな見ない方なんでね、うん、よし授業これはね授業ム の, あのブログのエディターですねこんな感じでまあ基準をチェックしたりとかできるんですね、うん、これもあまり詳しく見せちゃとまずいかな計算機、まあ、電卓ですね ピッポッパッポンキュッキ ュ, ュッこんな感じで電卓を使うことができるんですよねまあシンプルな電卓ですね横に傾くと、ね、こんなねいろんなね複雑な機能のくす電卓になるんですよそうこういうのね使い方全然わかんないんですよ<笑>まあそうですねなんか詳しい人はわかるんでしょうかねえっと コンパスこれはね、あの、方角を見るアプリケーションですね。まあ、こうやって傾けて、ほら、方角どおりにこうやって封じれたりするんですよ。ほらね。ほら、方角がくるくるきゅって封じられるんですよ。ちょっと年悪いな。ちょっとね、コンパスね、調整しますね。コンパスを振ったりすると調整できるんですね。8の字に振るんかな、確かね。これで、ね、これかな。ほら、これで方角が表示されます。くるくるくるくるって。 スターマッププロこれ使うとねこうやって星をね見ることができるんですけど今こう見えてる星がですねこうやってね動かすとですねリアルタイムでこうやってね動いていくんです星がすごいですよねちゃんとカメラさん撮ってますかほら撮ってるかなほらこうやってほら方角に合わせてこうやって。 今後ろに見える星が表示されてますよちょっとなんか感激じゃないですかだからねこれでねあのねあそこに見える星はね木星だとかねそういうふうにね感動してねこうね感動をねこう分かっちゃうことができるんですよいいですよねうんそう、うん、すいません<笑>あとはですねそうだなあとはこんなもんですねあとはねあのラジオを聴くためのアプリケーションが えー、と上に4個入ってますねえっ、ー、と r a d i c a j p と聴けるラジオと東京 f m t b s かうんで、まあ私はまあ紹介できないかな一応著作権の関係もあるんでねあとはゲームがいくつか入ってます「将棋とオスロー」と「ペーパーアウトソと「ペーパーアウトソング」とーー「ダークネブラ2ゲームと」とまあいろいろ入ってますねあと「インベーダーゲーム」とかねうんまあ大体こんなもんかなですねそうですね まあ一通り紹介終わったんですがあのまあそうですね一応 iPhone にも一応欠点があるんでね、うん、まず一つはですねあのパソコンモーない使えないっていう点が欠点ですねあの必ずパソコンが必要になってくるんでそれはまあ仕方ないかなと思いますけどねあとあのメールの設定がねちょっとややこしいんですよえっ、ー、とパソコンでメール使ってる人はわかると思うんですけど POP と imap っていうメールが使えるんですよねうん まあその設定もわかんない人にとってはちょっと難しいかもしれないなうんあとはそうだ。ああもちろんあの携帯の一般的なメールこれが、まあ、SMS と MMS の方が別に特に特別な設定はしなくても大丈夫ですよ、まあね、あとあのポイントがあってあと iPhone4 だとあの無線 LAN がですねあの 11N っていうに対応してるんですねあのこれはあの あの一番速い方から、えー、11N11G11B っていうのがあるんですけどその一番まあ一番いい 11N に対応してますよ、うん、だからね結構すごいですね最近だとやっぱりね結構ね最近の機種でもやっぱりねうん1 11… 1 うん、G と B しか対応してないやつもあるんでねまあかなりンポイントですねまあこんなもんかなではでは以上 iPhone4 のレビューでした